はいおはようございますラスカルでございます本日はですね<笑>久しぶりの エンジロさんにお邪魔したいいと思います僕もね、こちらのヤエンジロウさんには、4年以上前からおなっておりまして、いろいろね、思い出があるお店なんですが、こちらのラーメンもつけ麺も僕、本当に大好きなんですよ。ただね、初めて撮影でお伺いしてから4年経った今、一回もね、動画で、小ラーメン、小つけ麺、まあ、いわゆるね、並盛りを食べておりません。皆様にも大好きとお伝えする上で、波盛りはね、1 回これ動画で撮影しなきゃいけないと思っておりましたので今日はね波のメニューを食べていこうと思います、えー、このままねお店の方に入ってラーメン食べていこうと思いますということで店内の方に入っておりましてすでにね1杯目到着しておりますこちら1杯目いただくのが小ラーメンでございますね野猿さんでこのサイズの丼が見れる日が来るなんて思ってもいなかったんですけど嬉しい限りでございます<笑> びちゃうとねいけないので早速いただきま す, きますひとまずこちらの野菜からいただいちゃいましょう<音声>うんうんああうまっしっかりとね野菜の甘みも感じるちょうどいい湯加減なんでこれだけでもね十分うまいんですよん<音声>うん<音声> こんにちはホールはねお任せでお願いしたんですけど多分ね野菜多いわ<笑><音楽>うんうまっちょっとスープいっちゃうかうま、ん、っ<笑> いやマジかよだし効きすぎだねうますぎるこれ豚のだしがしっかりとにじみ出てそこにねこの醤油の程よい甘みいやうまいよそしたらこの辺りでねこちらの麺いっちゃいましょう これが食いたかったんですよ<笑>やばうん、んわっとした麺じゃなくてもちもち系の麺なんでしっかりと麺にもだしの味が染み渡っててめちゃくちゃうまいですう<笑> ちょっとね、これ皆さん見えますこんな感じで返しに染まった茶色い麺やばいでしょううんちょっとこれ豚いっちゃいますかこれね豚やばいでしょこれ食べなくても分かる柔らかさ うん、次の漬け麺がが到着ですすありがとうございま今ね2杯目のつけ麺も到着しましたんでこれラーメンガッと食べちゃいましょううん、うんうんうん、ということで例えばねこちら1杯目のショラーメンしっかりと完食させていただきました 一旦ね、ごちそうさまですということでそのままねつけ麺を食べていきましょうさあということで2杯目いただいていきましょう2杯目にいただきますのがショウのつけ麺でございますこちらもうね早速いただきますひとまずね麺かいただこうと思うんだけどこんな感じでございますまずね野犬さんは麺がめちゃくちゃうまいから つけ麺にするとラーメンと全然感じ方が変わってくるんだけどしっかり締められてもね感じる小麦の香りと乾水の香りかつこのコチのある食感マジで絶品ですうんそしたらこちらもつけ汁にいっちゃいましょううわっやーば画面いっぱいにうまいが広がってるよこちらもいただきます 八、ね、さんのつけ麺はラーメンと違って酸味も加わっててで甘みもあってなんか、ね、ごま油っぽい風味もするのよマジででうまいすよ。 以前ね僕の動画でも何度かお邪魔させていただいていて本当にねお世話になった小金井二郎さんってお店がありまして今はね閉店してしまったんですけれども実はね小金井二郎の店主さんは八縁二郎さんのお父様なんですよ実のね小金井二郎さんが閉店してから今は小金井の親父さんが麺を売ってまして本当ねこの麺がものすごい付き目に合うんですよもちろんラーメンにも合うんだけど個人的にねこの組み合わせマジでヤバいっす うん、うんうん、うん、ここでつけ麺だけでできるアレンジメニューというかデカ盛りでつけ麺をいただく時毎回やってたんですけどこちらの生卵を用意いたしましてこの生卵にちょっとね卓上にある返しを入れるんですよで溶いてこの卵にこんな感じでうわー これやばいでしょうこれがねとんでもなくうまいんでちょっといただきます麺を、うん、ね, ね 100% のパワーで味わい尽くせるんでぜひねこれもお試しください 最後ですよ、麺が。あっという間だなしい。めちゃくちゃぴったりすぎるタイミングでね、3杯目も到着しましたんでつけ麺食べちゃいましょう、うん、ちなみにね、これつけ汁につけた麺をこれ卵にくくらせてもおいしいんでこれもお試しください、うん 完食させごちそうさまでした<音楽>ということで3杯目でございますねこちらね見た目はラーメンではございますが八重さんにはこういったメニューを辛いのに変更できる食券がございまして今回はねそちらの食券でこちらのラーメンを辛いのに変更させていただきましたそしたらねこちらもいただきますいや たみんなごめんこれ勘違いしてたこれね辛いのじゃないっす今日ちょっと販売しているしそドクロっていうメニューがあってこれはねそれだね<笑>めちゃくちゃ間違えたわ<笑>今ちょっとお伺いしたんですけどこの香味油にしそ油を使ってるみたいで香ばしさもあるんだけどその香りがしっかり入っててこれねめっちゃうまいですね うん、ラーメンよりは少ないけど混ぜそばよりは多いぐらいの、まあ、汁量なんでちょっと塩、ね、梅強いんですよなのでさっき試した返しに入った卵ではなくて改めていただきましたこちらの生卵を使ってしそどくろ絡めていきたいと思いますはいしそどくろこんな感じですねいただきます 生卵合うなこれ、うんうんうん。うん。生卵も食べきっちゃうか。 また豚らしさもうとにかくとろふわなんだよねありますあります。うんうん。ますということでえただいまですね三番目にいただきましたシソドクロハンシングスいただきましたごちそうさまでした とといいうここででで、えー、最後すすねこちら4回目でございます辛いのに変更したラーメンでございます正直ね大食いするときって辛いのって結構きついので今までね撮影でも避けてて辛いの食べるのおそらく初めてかもしれないですこれはこれでねめっちゃ楽しみなんで早速ねこもいただきますスープからいっちゃいましょう<笑>辛っ あーでもうまいなあんて言ったらいいんだろうなもちろんねベーススープの美味しさこれはしっかりあるんだけど辛みの部分である唐辛子これがね火を通すことによってパプリカっぽいような、まあ、そういった甘み風味もあってすごく奥深くなっててうまいね これは、すったりいけないやつかもしれないですね。うん。あのや、お腹いっぱいとかじゃなくて。<笑> 僕が中本さんとかが好きなのを知ってるんでまあ、少しね軽くしたよって話は し, したんだけどいわゆる中本さんの日本の唐辛子みたいな辛さではなくてハロライナーとかジョロキアとか海外の唐辛子のそっち系の辛さで結構きついわおはらうす やっぱオープンの時に辛いのはやばいな、うん、ちょっとね、さっきお願いさせていただきまして、今日ね、動画なんで、本当に特別、普段はもちろんやってないんだけど、お持ち帰り用のね、袋をいただいて、詰めさせていただけるってお話をしてあるので、仮にね、えー、撃沈したとしても、残った部分はね、お持ち帰りさせていただくんですけど、さすがに麺だけは今、食べきっちゃいましょう。 よっしゃ、ちょっとこれ、麺の最後です。う<笑>んー。うすみません。激っ、げきちんの残りはね、えっ、ー、と、豚と野菜だけなので、特別にね、普通はやってないですが、お持ち帰りをさせていただきたいと思います。よ<笑>っしゃ。よ<笑>。 えー、ということでですね、動画だと1年ぶりぐらい、最初に来たのがね、もう4年以上前ですが、今回ですね、初めて、小ラーメンや小漬け麺、通常ね、提供していただいているサイズでね、ラーメン等をいただくことができました。とにかくめっちゃくちゃうまかったです。 ちょっとね、えー、僕自身も調子乗りすぎて頼みすぎたのもあるんですけど<笑>いや本当にいにですねおい、えー、しいラーメンいただけて、えー、幸せな撮影でございました本当に人気店ですので、えー、普段、えー、週末なんかもすごく並びもすごくて駐車場待ちとかになると近隣のご迷惑になってしまって駐車場待ちとかはねあの駐車場の前でするのはやめてくださいその、ね、あのね当たり前のことではあるんだけど来店する際のルールなんかは駐車場のね、えー、三角コーンとかにも書いてありますんで え、よく読んでもらって、えー、迷惑にならないように、ぜひね、この矢炎二郎さん食べに来てみてください。と、はいうことで、本日もご視聴ありがとうございました。えー、この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いいたします。しっかり、今、服をいただきましたんで、これは、食べさせていただきたいと思います。それでは、えー、次の動画でお会いしましょう。じゃあね、お<笑>腹いっぱい<笑>。